一応今日なんですけれど今日の授業なんですけれども、前回のベクトルの内積の公式を証明しまして、それから複素数の説明に入ります。で多分複素数は演習の授業の方で先にやっていると思いますが、一応講義でもこれから説明をするという。それからですね、あと一つ皆さんに予告をしておきたいと思いますが、複素数の次の説ですね、 教科書13ページの第 1.4 節 N 項数ベクトルという説がありますけれども、この説は、これまでの授業で平面ベクトルを扱ったときにいろいろな定義を行いました。N 項数ベクトルについてもそれらがほぼ同じように当てはまることになりますので、1.4 節は、 まあ、詳しくは最初にやったからいいよねということで、あの、ほ、あの、ほとんど通過することになると思います。ですので、一応 1.4 一接をやるのは、まあ、多分早くて次回になると思いますけれども、一応そういうことになりますので、皆さん、あの、予習を適宜しておいてください。一応予告でした。それから今日は、 あのすみませんこのあの、マスクをつけて失礼します、えー。実はちょっと風邪をひいてしまいまして、であのまあ、先週までのです、ね、こうちょっと寒い気候を乗り切れるかなと思っていたんですが、やっと乗り切ったと安心したのがいけなかったようです。皆さんもお気をつけください。それではあの今日の、えー、と授業を始めましょう。でえー、と一応、ベクトル内積の定義を行いまして、 で前回の授業の最後で、あのー、公式内積に関する公式をあと書きますので、それをもう一度命題として書いておきます。皆さんは多分、ノートに書いてあると思いますので、ちょっとそれを確認してください。 えー、と先週、ね、前回の授業最後でやりました問題は、えー、と平面ベクトルあ。これは多分皆さんノートには書いてあるはずですので、えー、ともう一度最後に書いた部分見ながら思い出しましょう。えー、と A と、それから B の す角度を θ、まあ、とすると。で、このとき、えっ、ー、と、A と B の内積が、A の長さと B の長さの積かける cosθ、えー。コサインシータ 親しいえー、というのがあの前回の授業の時に最後に、えー、と示した命題でしたで、えー、と今日はその証明からいきましょう多分この証明は既によく知っているという人もいるかと思いますけれども一応その まあ、数学としては非常にこうオーソドックスな証明の し, し方の一つだと思いますのでと、まあ、予習をしてきた人は適宜その自分が読んできた内容を確認しながら話を聞いてください。で、えっと、こ, のうんとこの教科書に載っている証明に従いますとその、まあ、三角形を使ってあの証明しますのでひとまずそのシータの 範囲なんですが、えーとまあ、0と2分の π の間というふうにしましょう。でそれから、えー、とこの公式の証明の仕方もその教科書いろいろな教科書を見ますとそのいろいろな証明の仕方が載っていますけれども、えー、とこの教科書ではその三角形を 使ってです、ね、その証明する手順が載っています一応その図を書いておきますかえっ、ー、とまず、まあ、原点 O があってそれからえっ、ー、と、まあ、1ベクトル A とそでその1ベクトルの先をまあ という点と置きますそれから原点 O からもう1本の1ベクトル B を置いてでその先端を点 B というふうに置きますでそうします と, うん と,、えー、とここですねこの部分とこの B を視点として A を終点とする有効線分がちょうど1ベクトルでいうと A-B に対応するわけですね。一応これ図を見ながら確認してください。一応これ今までの説明をもう一度その書いてみますと1ベクトル A を有効線分 OA とそれから ベクトル B を有効線分 OB とするとき有効線分 BA というのはどう表されるかというとこれが A-B で表されます。で、以上、成分ごとに書くと 第一成分が A1-B1 で第2成分が A2-B2 になるわけですね。<笑>それからえっ、ー、とあ と,、えー、とこの図でですねこの点 A から直線 OB 垂線を引きましてこの垂線の足を H としましょう。 垂線の足を AH と置きます。で、まあこういう形でとあの三角形こう二つの直角三角形をこう作ることができます。と一つは三角形 OAH で、もう一つは三角形 BAH ですね。で この今下ろしたこの水線の長さをスモール H としましょうそうするとうん と, <笑>、はい、あうんとあめんい、ね、ごめんなさい OB ですねごめんなさいそうですありがとうございますそうですね OB でしたはい ありがとうございます。えっ、ー、と、これで大丈夫ですかね。はい。それで。 でまあ直線 KH の長さをスモール H とする と, えと三平方の定理からその次の二つの二通りの等式を 導くことができます。でまず、えー、三角形 OAH に関しては、えー、っとその、o、線分 OH、OH の長さが。 あすみません。一つ大事なことを書くのを忘れてたんですけれども、えっ、ー、と、書くですね。この1ベクトル A と B のなす書くを今、C だと置いてます。そこをあの一応注意してください。で、えっ、ー、と、三角形 OH に関しては、この線分 OH っていうのが、えっ、ー、と、これは、 えっ、ー、と、1ベクトル a かけあのコサインシー θ ということですので、そうすると三角形 OH に関して、その三平方の定理を使う と, と、H2 乗。 H2 乗, うん、H2 乗ですね、h 乗とそれから、えー、と OH2 乗ですから、cosθ、えー、の2乗を加えたものが、えー、その斜辺の部分っていうのがちょうど1ベクトル A に な, な, なりますので、A の2乗と、まあ、こういう等式を導くことができます。 これが1番目ですね、えーと。すみません、やっぱり今日はちょっとなんか風のせいかこうこう、さっきのような間違い、ミスがまた出るかもしれませんので、その時はどうかあの教えてください。でそれからもう一つ、えーと、三角形 b h について、その三平方の定理を使いますと、今度はその bh ですね、辺 bh を、その、1ベクトル a と b を使って表しますと、と、 pH の長さが1ベクトル b の長さから a の長さかける ×cosθ と。まあ、こういう形で表すことができますので、そうすると、三平方の定理を使って、 この2乗の和が、この場合、三角形 BAH の斜辺は辺 BA で、BA っていうのはちょうど1ベクトルでいうと A-B ですので、A-B の長さの2乗、こういう等式が成り立ちます。 このから、その H を、この H ですね、この H をうまく消去すると、その、1ベクトル A と、それから B の長さに関する等式が導かれるんですけれども、まず、そうですね、この1番目の式から、H2 乗イコール、h 二乗イコール、 えー、と1ベクトル A の長さの2乗マイナス A の長さ、えー、コサイ s ータの2乗っていうのが出てきますの で, で、まあ、これを、まあ、3式と置きましてでこの上の丸三を丸三式を丸二式に代入しましょう。 でえー、とじゃあ代入した結果をちょっとこちらの右側の黒板につけて書きます。えー、とそうしますと A-B の2乗イコール。 まあ、ちょっと途中の計算をガチャガチャガチャっとやります と, えと A の長さの2乗プラスえと B の長さの2乗えとマイナス2倍の A の長さ と, えと B の長さの積とあとまあ算資産の積とまあこういう 公式が導かれますで、えー、とこれは、まあ、ちょっと4式と置きますけれどもこれ皆さんあのよく知ってるその予言定理と呼ばれる公式ですね。 そこで、えー、と今度はどうするかというと、えー、この式のですね、この、ベクトル A と B のその成分の全部じゃないんですけど、一部をですね、各成分を用いて表します。丸 ○4 を、えー、とベクトル A とベクトル B の、まあ、各成分を 成分を用いて、まあ、表しますと、えー、どうなるかというと教科書です と,、えー、っと9ページですね教科書ですと9ページの、えー、今4行目をこれから書こうとしているんですが、えー、っとまず左辺ですねこれ、えー、っとベクトル A とベクトル B の差の、えー、っと長さの2乗ですから これ成分で書くと、まあ、成分ごとの差の2乗の和になります。でので、まあ、A1-B1 の2乗プラス、A2-B2 の2乗と。で、統合が来て、で、あとはこのベクトル A の長さの2乗と、ベクトル B の長さの2乗を、成分を使って表しますと、えっ、ー、と、ベクトル A に関しては、 A1 の2乗プラス、あ、ごめんなさい、A2 の2乗ですね。えっと、A2 の2乗。えっと、さらに加えることの、B1 の2乗プラス、B2 の2乗。で、最後の項だけはこのまま残しておきます。マイナス2倍の、えっと、ベクトル A の長さかける、ベクトル B の長さかける、 誤算していたということにしておきましょう。で、えー、とまあこれを整理しますと。 これ展開するとこうまたぐラぐラぐラぐラと長い式が現れますが一応そこは省略しますけれどもあの、まあ、皆さん後で復習する時には是非自分で計算してみてください。この式を展開している部分は僕の使っている講義ノートには全部書かれてあります。ですので、えー、っと僕自身一応皆さんの授業の準備をする時には自分で全部の式の展開を計算して準備はしています。 ので、あの、まあ、あの、皆さんは復習の時にですね、適宜、あの、自分の、まあ、習熟度というか、えっ、ー、と、まあ、よく分かったっていう部分は飛ばしていいと思うし、あと、まだちょっとここが分かんないんなっていうところはあの、よく自分で計算してみてください。では、まあ、整理しますと、えー、っと、左辺が、マイナス2倍の A1B1、えー、っと、マイナス2倍の A2B2、B2 で右辺がマイナス2倍の A, と A のノルム長さ B の長さかけるまあ3次だと、まあ、いろいろこういう形に整理できるわけですね。で、まあ、さらにこれをですねうまくまた、えー、と両辺の符号を直したりそれからしますと。 あと、項、まあのですね、移項などをしてまとめますと、<笑>えーっと、まあ、A ベクトル A の長さかけるベクトル B の長さか け, るさかけるコサイ c o s θ っていうのが、ちょうど、A1、B1 プラス、 A to B to the, まあこういう等式は導くことができましてでは最終的にそのこの命題で示すべきあの公式が示されるということになります。 以上がこ の, あのベクトルの内積に関する公式の証明ですけれどもここまで何か質問ありますか後ろの人見えます下の方は大丈夫ですかちょっと黒板を上のほうにありますね。 いいですか大体それでいくつかこの今説明した命題もしくは公式に関して注意を書いておきます。まず1点目の注意なんですけれども皆さんこの証明の仕方を見て気づいた人もいるかもしれませんがこの証明の手順っていうのはあの手 三角形を使っていて、でしかも、その、教科書の図にありますように、その、θ がですね、えっ、ー、と、鋭角の場合の三角形を使っているときには、こう、あの、皆さん直感的にこう図でわかるように示されていると思います。でところが、えー、っと、例えば θ が0のときはどうなるかとかですね、それから、θ、えー、が2分の π のときはどうなるかとか、 それから、えっ、ー、と、じゃあ、θ が鈍角の時はどうなるかとか、それから θ が π、えー、に等しい時はどうなるかっていうのは、えー、実はこの三角形のその証明に用いた図からはあんまり明らかではないですよね。っていうのは、えっ、ー、と、ここにありますように、その、えっ、ー、と、三平方 の, あの定理をえと使いましたので、えっ、ー、と、ちょうどこの水線、 点 A から直線 OB に下ろした垂線の足 H がこの線分 OB の間にこう存在すると、まあ、それを使って今証明していましたからそうすると θ がですねこの0から2分の π の範囲を超えるとそのまたちょっとこの図形とは異なるものが出てきて、えー、と具合が悪いと言いますかこの図ではうまく説明できない場合があるということに注意してください。で と結論から見ますとじゃこの今照明に使った図がですねうまく使えない場合っていうのも、えー、とこの、えー、と内積に関する公式が成り立つということが、えー、と示せます。でどうやって示すかなんですがうんとちょっとここの時間ではあの扱う時間があの残念ながら足りませんのでまず皆さんで考えてみてください。それから えっ、ー、と、その上で、答えは、えっ、ー、と、僕の講義ノートの方に、一応ちゃんと書いておきましたので、えー、ちょっと考えてからあの、僕の講義ノート、あの、まあ、関心のある人は見てみてください。一応結論だけ書いておきますと、まあ、例えば、θ イコール、まあ、0ですとか、それから、2分の π ですとか、それから、えっ、ー、と、2分の π より大きくて、π より小さい範囲のシートの値ですとか、 それから、θ が π の場合も、上の命題が成り立つということが、よく考えると示すことができます。ただし、今やった証明のように、三角形を使って三平方の定理で直接 示すのとはちょっと証明の仕方が異なってきますのでそれは先ほどの教科書の図で θ が0の時とか2分の π の時とかっていう状況を自分で作ってみながら考えてみましょう。それからもう一つなんですけれども。 じゃ あ, あ, のじゃあこの角度の θ がですねその例えば、えー、と今注意の1まではその θ が0から π までの間でこうこの、えー、と内積に関する公式がうまくなり立ちますよということを言ったんですけれどもじゃあこの角度2つのベクトルのなす角度がその π より大きい場合にはどうなるでしょうっていう。 話がまたやっぱり疑問なわけですね、数学をやる上では。で、一応そういうときもあの、ちゃん と,、えー、と数学的には調べておく必要があります。で、えー、と結論から言います と,、うん、と、この θ の扱いなんですけれども、えー、とその θ はですね、π より大きい場合に関しても、その、π 以下ですかね、π より小さい場合を、えー、と考えて、まあ 一般性を失わないという言い方をします。まず書いておきますね。えっ、ー、と、上の命題において、θ、えー、は0、えー、以上か以下として、 これはどういう意味かというと、その、このベクトルを成す角というのは、例えば今平面ベクトルで A と B という2つのベクトルが与えられたときに、そのベクトルを成す角は0以上 π 以下というふうにして扱って問題ありませんよっていう意味です。で、えっ、ー、と、ちょっとそのですね、内容というか、その理由といいますか、数学ではよくその一般性を失わないっていう あの言い方がよく出てきますので、どういうこれがどういうことかってちょっと説明しておきます。えっ、ー、と、仮にですね、えー、まあ例えばベクトル A があって、ここに原点 O があって、それから、ベクトル B があったとすると。で、えー、例えばこの2つのベクトル、この A と B のナス、 とシー θ っていうのが、えー、こんな形で、その、まあ、2π、えっ、ー、と、π よりも大きい場合ですね、180よりも大きい場合っていうのが、あのー、あったと、そういう状況があったとしましょう。で、えっ、ー、と、皆さん、と、このですね、ベクトル A とベクトル B が、例えばこういう形で与えられたときって、その、ベクトル A とベクトル B のなす角度っていうのはあのーどう、直感的にどういうふうに捉えます 今僕の黒板に書いた形では、えっと、この180度より大きい方を取ったんですけれども、多分皆さん、ベクトルとベクトルナス角って言ったら、こちらの方を取るんじゃないかと思うんですよね。直感的には。例えばこれ、θ' ーーとしましょう。で、そうすると、うんと、じゃあ、例えばベクトル A とベクトル B のナス角っていうときに、 この白い θ ーーを使ってその内積の公式を考えるのと、この黄色い θ ダッシュのを使って内積の公式を考えるのと、結果が等しいでしょうか違うでしょうかえっ、ー、と、結果が等しくなると思う人ちょっと手挙げてみてください。はい、結果が違うんじゃないかと思う人ちと手挙げてみてください。まだよくわかんねえなっていう人ちょっと手挙げてみてください。 はい、OK です。えっ、ー、と、一応その数学ではこういう状況の時にですね、あの、まず、その結果が等しくなるか、異なるかっていうのを考える必要があるってことは大事なんですね。一つ。それから、えっ、ー、と、できればこういう状況だったら結果が等しくなってほしいなというふうにこう期待するわけですね。数学で勉強していると。で、結論から言いますと、実はこの二つの場合っていうのは、結果が等しくなるということが証明できます。 これからちょっとその種明かしをしましょう。一応ですね、今までやってきた話の中で、公式の中にですね、cosθ っていうのが出てきたところに注意してください。そうすると、この内積の公式がうまく成り立つためには、この状況でですね、cosθ がこの白い角度と、それから黄色い角度の方で等しくなるってくれると嬉しいわけですね。 でそうすると、じゃあ、えー、これよくある話なんですけど、まあ、xy 平面上にこう単位円を書いて、で、えー、例えば、θ、えー、を、まあ、この向きに取りましょうと。でそうすると、えっ、ー、と、じゃあ cosθ っていうのはちょうど、えー、ここの値なわけですよね。でところが、 えー、ここなんですけれども、これっていうのは、こ、えー、この先ほど黄色いで書いた θ' ってやつなんですが、えー、これっていうのは実は θ を使って表すと、えー、2π-θ というふうに表せるんですけれども、実は、えー、と反対側の向きから測っても、そのコ、コサインの値は等しいんですね。だから、えー、この状況ですと、その、ベクトル A とベクトル B のなす角を、その、 180より広い方、大きい方で取っても、180より小さい方で取っても、その、コサインの値は等しいということで、どっちの角度を取っても、その内積に関する公式は同じようになり立ちますから、そうすると、このベクトルのなす角っていうのは、もう0から π の範囲に取っておいて、えー、大丈夫、計算できますよっていうのが、 ここで言っている2番目の注意です。ということでもしそのベクトル A とベクトル B のですねナス角が1 8 0度より大きい値で与えられたら例えばこの θ で与えられたら、えー、と実際にはこちらの1 8 0度より小さい方のナス角を取って計算してもつ縮まがるということに気をつけてください。 ちょっとちょっと回りくどいというか面倒な説明だったかもしれませんが何か質問ある人いますかはいで。それから、じゃあ、あ と, あといくつかですね。<音声>えー、っと内積については、もう一つ、二つコメントをしておきます。 実はこれから述べる最後のコメントが、あの実用上は最も大切かもしれません。えー、と一応命題という見出しは一緒なので、計算に残しておきましたけれども、えー、とまず、えー、と内積に関しては2つ の, あの性質が言うことができまして、えー、と1つ目は、 平面ベクトル A と B が直交する場合ですね。直交する場合には A と B の内積は0です。で、これは実用上は非常に頻繁にいろいろなところで 使われます何、えー、でご利益があるかというとその線形代数をやっている と,、えー、と例えば与えられたベクトル同士がですねあの直行するか否かっていう判定を迫られる場面というのは結構あります。でその際に、まあ、あの定義通りに、えー、と従いますと例えばそのベクトルをなす角っていうのをこう測れば まあ、分からないこともないんですけれどもその三角関数の計算っていうのは、えー、結構大変ですよね皆さん手で計算しても大変だと思うしだいたい手計算だとそのいくつかの典型的な場合にしかあの値は分からないですしあのコンピューターで計算しようと思っても、えー、と三角関数の計算ではそれなりにコストがかかります。でそれが、えーとまあ、直行するか否かを判定するだけだったら内積を計算しなさいと。 で、それがゼロになるかどうかを見ればよいというのは、あの、まあ、計算、コンピュータ的にはかなり、あのコスト面では有利なんですね。ですので、まあ、こういう、あの、まあ、非常に単純な性質なんですけれども、結構有効だと思います。でそれから、あと、まあ、これもかなり単純ではありますけれども、えっと、自分自身の内積は、 その長さの2乗に等しいというのもこれもそのよくいろいろなところで使われますので一時ま あ, あの一つの事実として押さえておきましょう。 はい、内積に関しては、まあ、このぐらいにしとこうと思うんですけど皆さんから何か質問などありますかはいえっ、ー、と多分ですねその内積ベクトル内積はあのーま、すぐには頻繁には出てこないかもしれませんでもしかする と, とこの線形代数の授業ではあのーまあ、もっと後の方で 出てくるかと思いますけれどもその実用上はあのやはり頻繁に顔を出すこともありますので一応、まあ、あの内積っていうのが出てきた時に、まあ、戸惑わずに使えるようにしておいた方がいいかなというふうに思います。 それでは一応内積が終わりましたので教科書10ページの、えー、とセクション 1.3 の複素数にあの入りましょう。 複、えー、素数を習うの初めてっていう人はどのぐらいいますかあ、習うのってそのは、演習、別に演習では皆さんやったと思うんだけど、その高校まででやったことがないという人は、はい、はい、わかりました。はい、えっ、ー、と、だい体い一応やってるんですかね。やってる人もいる。はい。はい。あはい、わかりました。はい。それで一応、あの、一通りですね、この、 例えば皆さんこれからあの今後複素数を使う上であで困らない程度にいろいろ言葉の定義はやっておきましょう。えー、とまず一応ですねその複素数を扱うには皆さんよく知っていると思いますが虚数単位というのがあります。 えー、と多分皆さんはこれまでやってきた数学の中でこの虚数単位は i という字でこうよく馴染みがあると思いますがでは皆さんに聞きます、えー、と虚数単位の i って何ですかと聞かれた時に皆さんどう答えましょうか一応そういうことをこれからやっていきますねじゃあ虚数単位の i っていうのは何かっていうと えっと、方程式 x2 乗プラス1イコール0の解を考えます。すなわち2乗してマイナス1になる数ですね。 でこの2乗してマイナス1になる数という数というのは、その実数の範囲内では、えー、まあ、ありえない数ですよね。ですので、一種、こう新しくルールを作るというようなものなんですけれども、で、えっ、ー、と、でもう一つ気をつけていただきたいのは、えー、と実はこの方程式の解ですね、解が何個あるかということなんですけれども、えーと、x2 乗プラス1イコール0の解はあの2個あるということに、 注意してくださいあの、まあ、皆さん多分お分かりのようにその1つを i と置くとマイナス i も解になるわけなんですけれどもつあの、まあえー、と2つあると。でそのうちの1つを、まあ、虚数単位というふうに名前をつけるわけです。 で、これを、まあ、えっ、ー、と、マイナス1の平方根、または、えー、まあ、あの、アルファベットの小文字に似た文字で、その i で表します。 非常に当たり前の定義です、ね、でじゃあちょっともじゃあ こ, れこれに引き続いてその複素数の定義を一応やっておきましょう。 えー、と複素数の定義も、うん、多分皆さん複素数って何ですかって聞かれたときに、えー、答えられるかと思いますが一応、えー、もう一度復習しておきますと、まあ、A と B を、まあ、実数としたときに、えー、先ほど定義した虚数単位を使って A プラス BI の形で表される数を複素数と言います。というのが定義ですね。え、それから、 えー、と複素 数, 数全体の集合。えっと、これは、まあ多分、その演習でもやったと思いますけれども、この、まあ、太文字の C という記号で表します。え C は、あの、 複素数を英語で言ったコンプレックスナンバーの C をよく数学では使います。えー、っとちなみに、えー、っとこの C、複素数全体の集合 C をですね、この集合の記法で表すと、えー、どう表すでしょうか。えー、これもちょっとあの皆さんチェックしておいてください。 A プラス BI の, の形で表される数でで A と B は実数から取ってきなさいと、まあ、こういう書き方で複素数全体の集合 C を表すことができます。 でえー、と多分ですねその皆さん複素数は、まあ、高校で習った人は高校でも習ってでまあこういうもんだというふうにこう聞いてですねふーんっていうふうに思った人が多いんではないかと思うんですけれども、えー、と実はこの数学の世界をですねに複素数を取り入れるといいますかその数学の数の世界を複素数に広げる というのはそう簡単なことではなかったということがこれまでの数学史の話から分かっています。で、えー、と複素 数, 数の存在がなぜどのようにして最初に気づかれたかという と,、えー、と人々当時の当時っていうか何年中世ですかね中世の数学者なんですけれどもとその頃の大数学 の, あの大きな問題としてその方程式の解の公式をどう あのどう見つけるかどう掛け合わせるかというのが問題になっていました皆さんですとその中学主に中学でその2次方程式の解の公式を習ったと思いますけれども当時の数学者たちはじゃあ3次方程式の解の公式がどうなっているのか4次方程式の解の公式がどうなっているのかということを一生懸命調べていましたでその3次方程式などを解こうとしている間で あの負の数の平方根という概念が出てきましてで当時の数学者たちは非常に困ったわけです。でなぜかというとあのその時代まではあの自分たちが知っている数のすべていは実数の範囲だったんですよね。でしかもその、まあ、平方根までは知っていたんですけれどもその実、まあ、数を二乗すれば、えー、と正の数になるはずですから。 そうすると二乗して9になる数っていうのはそれまで誰も知らない数だったわけです。でえっ、ー、とでいろんな人が考えてそのじゃこの二乗して9になる数をどう扱おうかということを最初は非常に苦労しました。で、えー、とある人たちは、えー、とそんなものは あ, のありえないと言ってあのその数学に取り入れることに反対したりした人たちもいました。 ところが、いろいろな数学者たちの努力 の,、まあ、あの過程を経てですね、えー、とその2乗してマイナス1になる数というのが、今でいう虚数単位ですとか、それからあの複素数として数学に取り入れられて。で、えー、実は複素数のを使うとですねその、例えば関数の世界とか、それから方程式の世界も、 複素数の範囲まで広げていろいろ物事を考えると実はいろいろな問題に対して非常に強力な道具であるということが分かってきましてで今ですとそのまあ高校や大学でその複素数を学ぶとあとはその物理ですとか電気工学などでも複素数は広く使われています。ということでその複素数をですねその数学を受け入れるためにはその 多くの人たちの勇気と努力が必要だったんじゃないかと思います。で数学っていうのは時代とともにこう概念を少しずつ広げていって現在に至っているわけなんですけれどもその当時の人たちがその複素数を受け入れるっていうのはある意味で言うとこの世界を広げるというか世界のものの見方を変えるといったようなことになるかもしれないですね。でよくその あの皆さんもその数学や物理 の, その哲学的側面っていうのをあの、まあ、聞いたことがあるかもしれませんが僕も あ, のあまりそれまではピンとこなかったんですけれどもそのまあこういうですね複素数をこう受け入れるっていうのが、まあ、ある意味では そ, のそれまでの自分の世界観を広げるという、まあ、そういうことにつながってくるのかなということを感じました。ということで、えーとまあ、学校で習う 複数ならときにはこう非常にポンと手にだけあの出されて、うん、こういうもんかって思うかもしれないんですけれども、えー、と実はそうやってこういろいろな人のそのうんとまあ文化的な営みというかそういうのがあってこう今の数学に至っているということを、まあ、ちょっと知ってもらえたらなというふうに思います、えー、さてじゃ あ,、えーとまあしばらくはちょっとつまらないかもしれませんがあの 一応道具の定義を淡々と続けていくわけですね。えっ、ー、と、複、まあ、素数がありますと、この実部と虚部という言葉がありますので。えっ、ー、と、一応確認しておきますと。 まああのー、複素数 Z を A プラス BI といったときに、まあ、A というのは Z の実部で、えー、と B が Z の虚部で、まあ、それぞれ 書き方としてはこのような形で表します。えっと A は実部はリアルパートって英語で言いますのでその、まあ、頭文字ですね。それから B は虚部はあの英語でイマジナリーパートって言いますからその頭文字を使って、えー、と表します。 それから、えっと、次の定義なんですけれども、えっと、虚数と準虚数という言葉もあります。 今この z を虚数とした、えー、ときに、z の虚部が0のときですね、この z を虚数と言います。 えー、ですので、えー、とこの定義からわかると思うんですけれども、えー、と実数は複素数かって言われたときに、皆さんどう答えるでしょう。えー、と実数は複素数だと思う人をちょっと手挙げてみてください。はい。実数は複素数でないと思う人を手挙げてみてください。はい。えっと、正解はですね、実数は複素数ですで。その理由なんですけれども、 えー、と実数はですね、その複素数の a プラス bi という表された形の中で、特に虚、えー、部の b が0と置いたはずのことですね。で同じように、その虚部が0でないときは、z を虚数と い, うというところに注意してください。でちなみにですね、この z、複素数 z に対して、 その実部が0で虚部しかないよというときですね、えーと。虚部しかないような複素数のことを準拠数と言います。 はい、でじゃあ次の定義なんですけれどもーとちょっと低いかなじゃあちょっとこっちに書きましょうか。 次に定義する言葉「複素協約」という言葉です。 2つの複素数ですね、A プラス BI、それから A マイナス BI を、えー、互いに基礎協約、えーと、あるいはただ単に協約であると言います。 A プラス BI という複素数を Z と表したときにこの Z と、まあ、強弱な複素数ですね A マイナス BI を、まあ、Z のバーで表します その字について一つ注意なんですけれどもこの「協約」という字なんですけれどももともとはですねえっ、ー、と車編に役の方ですね役の方の字は車編に役年の役という字をで表していたのが今は役目の役員の役という字になっています。 ですのでこの字はあくまでも読み方としては「教約」と読むべきであのこうこの 役, 役員に役って音読みで「駅」とも読めますから「教益」とも読みたくなるんですけども教益」と読むのは誤りですので注意してくださいもともとはこういう字です教約ですのでえ教益は まあ誤りですというところに気をつけてください。あくまでも協約と呼んでください。 えー、と次、まあ、どんどんでてきますけれども、今度は複素数が等しいということですね。と等しいことの定義は、まあ、これも皆さん多分よく知ってると思いますけれども、まあ、例えば、Z、複素数 Z1 として、 A1 プラス B1i というのが与えられていて、もう一つ、えー、と Z2 として A2 プラス B2i が与えられているとしましょう。で、えー、とこの2つの複素数が、えー、と等しいとはどういうときに言うかというと、えー、これはよく知っていると思いますが、 実部と虚部がそれぞれ等しい、互いに等しいというときですね。だから、実部は A1 と A2 が互いに等しいで。かつ、虚部の B1 と B2 も互いに等しいと。で、このとき、2つの副素数は等しいということで、Z1 イコール Z2 と。で、表します。 だいたいこの辺で教科書でょっと10ページが終わったというところですね。で次に複素平面を一定義しておきましょう。 複素数、まあ a プラス b i こうですね。まあ x 面面上の点。 AB に対応させて表すことをします。表したものを、これを複素平面。 もしくは、またのなおガース生命と思います。 でそこで、その一つ注意なんですけれども、あのこの、これまで の, その平面ベクトルを扱った中でですね、その平面上の点と、その1ベクトルを対応させることで、対応させるという話をしました。で、ということは、この複素数とあの平面上の点が対応できるということは、あの複素数とその平面ベクトルを対応させることができると。 ということにも注意してください。一応まあ直感的にはみんな同じものを使っているように見えるんですけれども、数学の、えー、と道具としてはまあみんな異なるものなんですね。えー、どうしようかな。 面上の点とその1ベクトルを対応させることによって 複素数の全体ですね。複素数の全体。えっと、の集合、この c と、それから平面ベクトルの全体のこの r2 は1対1に対応します。 まあ、あのー、もう少しこう略した図、略した形で書くと、そのまま C と R2 が対応するんですけれども、どのように対応するかというと、複素数 A プラス BI に対して、えっと、R2 は例えば、あ、いいのか、えっと、R2 では、この平面ベクトですね、AB がこう対応すると。いうことで、 この複素数をあたかもそのベクトル平面ベクトルのよに扱っていろいろ計算をしたり考えたりすることが可能であるということに注意してください。 であと、まあ、あの2、3の定義で、えー、と今日は終わりになると思いますけれども、えー、次に複素数の絶対値の定義をします。えー、とこれはと、まあ、教科書の説明の仕方と若干異なるかもしれませんけれども、えー、とあくまでも複素数の絶対値はあの 形式的に定義されましてまあ定義するやり方もありまして複素数 z イコール a プラス bi の絶対値。 えー、とこれを、まあ、あの実数と同じようにあの Z をこう縦棒を2本で囲って表しますけれども、えー、とこれは、えー、と実部の2乗プラス、えー、虚部の2乗の平方根として表して、えー、さらにこれは、えーとえー、と Z と Z の複素共約の積の平方根としても表されます。 でえー、とまあこのようにして定義した複素数の絶対値がです、ね、そのまあ複素系面上でそのどういう量に対応するかというのがまあ次の注意なんですけれども複、えー、素数 z イコール a プラス bi の 絶対値はですね、絶対値は対応するえーと一ベクトル。えーとこれに対応する一ベクトルっていうのは、まあ、これ、えっと、A と表しましたけれども。 で成分はそれぞれ実部の A と虚部の B を成分に持つ1ベクトルなわけですね。で、これの長さに等しい。えということが、まあ、あのこの複素数の絶対値の定義からわかります。 でまあこれによって、その複素数は、それ自体があの平面ベクトルと同じように扱うことができるわけですね。その、えっと、その成分も、その平面ベクトルの成分と同じように扱うことができるし、長さに関しても、その複素数の絶対値っていうのは、その複素平面上では平面ベクトルの長さに対応しますから、えっ、ー、と、だから、複素数は平面、 ベクトルと、まあ、同じようなものとみなして取り扱うことができるということでいろいろ直感的な理解をする上で便利になると思います。今日は大体そうですねこのぐらいでそろそろタイプがなると思いますがなんか質問ある人いますか じゃあえー、と次回なんですけれども、あの次回はこの続きであの複素数の変卓、それから四則演算について説明しまして、でえー、これで複素数はたい終わりですね、N 項数ベクトルは、えー、とほとんどを通過して、多分次回中に行列の定義に入ると思いますので、まあ、そちらの方も適宜予習してください。では えーと連休の後半も皆さん有意義になることを祈っております。もたれ氏次回やりましょう。お疲れ様でした。